目です今日はですねソフトバンクに iPadAir を買いに行った時に一緒に発注していたものがやっと届きましたそれがじゃんこちらですソフトバンクセレクションミュージックピース WS52 ということでこれイヤホンですしかもこれ 7000円もするんですよ、これ。7000円もするイヤホン。さあ、一体どんなイヤホンかと言いますと、これですね、60センチの長さのコードのみのイヤホンになっておりまして、もちろん、Bluetooth で繋がります。何がいいかと言いますと、私、これから先走らなきゃいけないことが多々ありまして、まあ、ランニング、ジョギングですね、することがありますので、その時の音楽を聴くやつに使います。以前は、 直接線でつなぐもともと iPhone を買った時とかについてくるようなイヤホンを使ってましたがあれって結構貧弱なんですねですからあの壊れてしまったりしてダメなもん で, でその後はですね片耳にはめるハンズフリーのやつそれをつけたりして走ってましたあれはあれでいいんですがもちろん片耳だけですのでなんとなく寂しいなともちろん私そんなボリュームを上げて走りませんので外の音が聞こえなくなるということは ありませんでは開封したいと思いますはい開封しましたえー、こんなもんです本体こんな感じですコードはこんな感じの薄っぺらいコードになっているようですなんかこんな やつの白いやつはうどんに見えそうです、ね、これです、ね、カラーが3色あります、黒、ホワイト、レッドという感じで、レッドかっこいいんですが、というのが色はこだわらないといったらこれになりました。えー、とこれを充電する時は、こっちですねこ こ, ここに付属のこのマイクロ USB のやつぶっさして充電ということみたいです。えーこの 何て言うんですかね、この耳のとこに当たるやつこれのサイズも入れるように何種類か入っておりますこれですね実際どう使うかといいますと、まあ、充電した状態と考えてくださいこう使うものではありませんこれはですねこれをこうです首の後ろにコードをかして使いますこれはもちろんハンズフリーで通話もできますので結構便利だと思います 今現在出した状態の耳のやつつけてますが、私にはちょっとサイズが違うようです。ちょっと後でサイズは変えます。それではちょっと音質がどうかちょっと聞いてみたいと思います。えっ、ー、と、どうやらですね、このコントロールする部分の真ん中、真ん中を長押しでペアリングできるようです。えー、真ん中がですね、電源になっておりまして、ペアリングするほど長く押さなければ電源のオンオフができます。今現在、ペアリングできました。 それでは音楽を聞いてみます今メイジェイのありのままでを聴いております音質結構いいですよこれはいい買い物をしたかもしれませんこれでランニングが楽しみになりますそれでは6代目でしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をぜひよろしくお願いしますパソコンの方は右上の登録ボタン